<笑>着きました。着きましたね、はい。すごいですね。明日からなんで。はい。今準 備,、ま、だ準備中ですね。はい。うん、すごいですね。<笑>生で動画でしか見てないんですよね。生で見るのすごい。生, 生の北谷さんです。はい、いやすごいあどうぞどうぞ。ようこそいらっしゃいました、はい。はい。今日は前日準備？そうですね前日ですね。明日に向けて。はい かなりでもテントもまあまあ付け引きれて盆栽オークションやりたいですねオークションちょっと品物を見てみます結構お客様任せなお値段の時にこの盆栽の質なかなかないです盆栽なかなかなすオークション皆さんとかこ存じ今まで盆栽祭りやってきましたけど、うん、皆さん結構いいの持ってきてくれてていいですねこれいいですよねれこれいいですほぼ1万円いかないって言ってましたもんねじゃあそういうオークションになるかと思ってたら ここ今48人いるんですけど、はい、皆さんえらい本気の盆栽をね<笑>持ってきてね。久しぶりだからみんなだ本気出すんで待つになっちゃったんですけど結構待つためなんですけど普通に買えば23万しそうですけどそれが何千円で落ちるか1万円ぐらいで落ちるかなん か, なんかすごいこれいくらぐらいなんだろ う, う何か何かええ7700円。ええ マジ<笑>安いですかちゃんとシャリして ね, ね針金ちゃんとしたら結構な心拍ありますよねこれもいいじゃないですかいいですねストリートフォンサ栽って言って、うんまあ、ストリートピアノ的にここでストリートしちゃっていいですかそうそう自分で作っちゃうでねえ10名ぐらいしかできないできないんでね かなりこう奪い合いになるかもわからないですけど、ど早いもんから勝ちで。じゃあ、頼むよ。本<笑>当ですか。ダダッシュして。ダッシュして。これさ、一人とこ。そうそう、これ。めっちゃいいじゃないですか。参加して、えー、ただですよこれどうろう。ただ、ただ、たった一本。そう、参加するの。いいですすごい。道具も使っていいですし。あここ久々です、すごい、すごいす、すみんな力入ってます。力入ってます。これただってすごいね。いね。ね こ, ちすごいこれはあのは日曜日のオークションですね。ね今ちょっとまあ数これぐらいですけど多分皆さんの盛り上がり次第で日曜日のものが増えるかも。<笑><笑><笑>ああこういうの意外とないですよね。 この辺ね、特別展示前に来られた時なかったですよ ね,、うん、そうですねあ立派だまだちょっと置いてないとこもありますけどあそうそうあの自分の話ばっかりになるんですけど、はい、これもともとうちの畑にあったクロマツなんです、えー、いやうちにあったらここまできれいになったかなっていうのこれまた針金しっかりかけてね注目してほしいのがこの木の美しさあるんですけど、はい、こんだけ枝芽がいっぱいあるのにしっかり芽が。 どれれも元気なんですよ ね, そうですねこれは目切りがこの育ててる方の目切りがよっぽど上手じゃないとこうならないし目切りだけじゃないかな目切りとその前後のねやっぱ管理肥料をどれぐらいからやるとかね針金掛けてこうやっぱ光の当たるようにもしてるんでしょうしねそうです ね, そうですねと思ったら意外と日当たりが悪いとこでも目が綺麗だったりするんですよね生産地がいいのかもしれない す, す, ごすごいいいんですあまあそうですね香川県雨少ないんでね 日当たりの良さとかあって、うん、ああ、存じょそこらの人ではこの状態にはまずできないと思います。うん、プロでもすごいす、えー、この状態です。というわけで、まあ、前日準備の様子を撮ろうと思ったら、はい、ほぼ準備終わってた時間に到着しちゃいました。そうです。<笑>明日本番。明日明後日。か。はい、ください。はい。よろしくお願いします。 僕すか。い<笑><笑>いきないりうう、おはようございます当 日, 当日、はい、10月22日土曜日朝ちょっと開店間もなくというところで、はい、そうですね木梨と国分寺のね盆栽園さんいっぱいおるんですけど初めてなんですよねこう入り乱れてるのが今までやっぱ木梨は木梨国分寺国分寺みたいなね2地区でそれぞれ競い合うようにやってたんですけど、うん、今日はもう全員がね同じ場所で。 いるっていうのはすごい今までの経験の中でも面白い状態で、まあ個人的に今楽しい感じでやってます、ね。はい。はいまあ、<笑>終わりました。<笑>おうございますおざいます お, ざ す, おざす。今日の基本にはあの緩くみんな楽しくやってくれたらなって思ってます。ありがとうございます。 えー、オ, ープンオープンしまし て, しまして皆さんバスで来られるんですよねそうですね今第1便が来て、はい、ようやくお客様がぞろぞろと入っておりますゾロゾロいいですね皆さん盆栽級 t シャツには目もくれず続々<笑><笑>とお客さんが来ておりま す, ドクドクす、ね、世界の平松さんにインタビューを、ね<笑>はい、こんにちは<笑>こんにちは何何何世界の平松何何何何何何 どう、どですか俺は俺はう 初, 初日はあ。いいい い, い, い決まままあ あ, <笑>ああ、あ了解<笑>お忙し ここにある木を1時間 で, それはそうですよだから基本的に心ここは帰れてるじゃないですか。はい ね、これは体力を失ってるから、はい、それを栄養不足と日照不足によってこの 50% が 43% になっていいかもしれな い,、ねいうん、であとはもう残ってるからはいえこの上から肥料あげたんそう肥料 ね, 薬 で, すねでかいね大きいですね<笑>まあ2個でいいか3個あげちゃうと目回しかもしれないゆっくりだから あ, あ, あ, ありがとうございます はいおくね、<笑>ただいまから高松盆栽の里フェスタ2022オープニングセレモニーを始めさせていただきます。 高松門斎の笹推進協議会を代表いたしまして一言ご挨拶も果たした4 8名ですねコロナが始まって以来非常に厳しい生産者状態にありますこれからはですねウィズコロナということで、えー、ますます皆さんのご来場を心に願っておりますそれでは記念撮影を行いますのでテープにハサミを添えてくださいそれでは 高松盆栽の里フェスタ2022の幕開けですどうぞお願いいたします皆様ありがとうございました皆さんおはようございまーすおはようございます私たちボンクラです今日は盆栽の里に来ていただきありがとうございます 「と飛びてやってきました」「高松生まれのぼっで」「てはさみて整えて」「パッチパッチパチパチパッチ」「うくしくなりたいならひと んか可愛 い, 子 い, いいます<笑><笑>ありがとうございません。<笑> 石川県かかから来たた ん, んですすうははい伸ばす伸ばす、はいい振った楽しありがとありがとう。 はい、やってます。きた。<笑>ええー、今回盆栽オークションなんですけども、注意事項が何点かありまして。えー、基本的にせり上がり方式でお願いします。高松盆栽の佐藤。まあ、土曜日の午前の部のオークションを開始いたします。お手拍子拝借。<笑>千円。千二百。千二百。 15002000、はい、円そんなもんですか<笑> 3000円3000円今ね4合目まで来ましたなければ3000円なりありがとうございましたありがとうございます 千円、二千五百、二千五百円なり、ありがとうございました。千五百、二<笑>千円、二千五百なければ三千円なり、ありがとうございました。<笑>本日のオークションの。 最後の品です よ, 千円驚かないよ千あ。いいです、ね、正しいですよ。1万 1万5000円1万6000円1万7000円1万7000円1万8000円<笑> 1万8000円いいよ。<笑><笑> 元気ののはどんどんん最後の品です円2万円2万円万円円問問題題ないだ2万円に問題ないいよよねに 万, 円 万, 円 万, 円2万2千し、いいぞ2000円に 2万2000円あ り, ーーーーありがとうございました。おーおーえーい<笑> 千いいいいいいいいっっっっっっててててててなななかっっかかたたたたたんんんですすねねままあ、まあ、新幹線そう<笑>こだこだよめめらら全全然行ってた<笑><そう><笑>私ももととと思うう私ちちちちゃゃゃゃ見見れ盆栽<笑>ウルトラクイズを開催し部はい。はいはい <笑>今現在あの10月の22日ね土曜日のお昼1時頃で す, です、まあ、あ前半前半というか疲れたもう日、ね、<笑>の前半終わっただけで結構ね疲れましたまね、はいまあ、それぐらいあの皆さん来ていただいたと思いますす、ねはい、結構にぎわいはどういうそうですねあのでかい木とか結構動いたんで意外と意外と。意外と テージイベントとかもね、結構にぎやかにしてくれたん で, で、ねうん、盛り上がったんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっとそれこ そ, に そ, そに、にぎわはて、にってねあの、盆栽のにユーチューバーさんが撮ってくれてるんで、うん、うまこういうね、綺、う、麗、ん、な子たちもこう盛り上げていただく、うんうですね、あ明日もやってますんで、はい、お願いします。明日は いないあした人明日 は, 明日は MC のほうがおるだけでし。